するしないそれでは今回のたみご覧くださいドン三曲一本場開始です皆さん手配を開けてください 全曲が流曲でしたので、一本場そして供託が千点あります、はい。キムさん、親がやってきましたが。ありましたね。パーワンです。あれ、れ積もってないか。積もってないですね。なすね<笑><笑>危ない。切りそうになった。<笑>いやいや、大丈夫ですか。ああ、これ作っまた方、どういう方向で行くか、悩ましいか。はい、えー、っと、まず、両<笑>面が二個あって、はい、ドラ受けの両面もあります。これはもう、えー、先制リーチを目指します。 数字の範囲でブクブクにしてもう端っこから順番に切っていってあのー、あわよくばメンタンピンドラ1、うんうんまあ、それが無理でもメンピンドラとかメンピンとかリーチのみとか、はい、そういうのがリーチをしたいですーリーチしたいんでえー、っとちょっと自分のテンパイが遅れる可能性あります、はい、なので、えー、子供に早く上がってほしくないんですよ、うんうんうん、なので 泣かれたくない役先にきっときます早く上がられたくないときは誰かが重なってしまう前に処理してしまうお作戦っ、うん、そうそうそ う, そ う, そうまだ一巡目だと初とかね重なってないことも多いし重なってるとしてもまだバラバラで泣けないっていうことも多いんで、うん、残りの形が悪ければはいこの曲はねあの決着準備を遅らせたいんですよ。じゃあ なかれづらい一縦線に切ります。今回親が来たわけなんですけれども、うん、その親への意識ってはいどうですか？はい、高い方です、はい。もうめちゃくちゃ高いです。僕は。はい。親は本当にね、大事です。話さない。話さな い, 話さない。絶対話さない。<笑>親のこと話さない。<笑>話さない。はい。あ、そうなんですね。そうです。かなりこう意識されないって方もね、いますよね。世の中多くなってきてるんですけど、はいはい、キムさんは話さない派、はい。そう。やっぱりあのー。 トップがえらいルールでまず、トンバ全8曲のうち、トーン1から難四まで、序盤の方で4万点超えたりすると、もう本当に楽なんですよ。楽したいんで、加点をしたい、4万点ぐらいまで到達したい。ただか親の打点力はね、本当に大事になってくるんで、親で一発ママンンンガガン同じマンガン上がるにしても、子供より親。親をね、できれればそれがトンバはいなるべく。 後半に向けてより自分が楽になるためには今、頑張りどころだということです。で、はいえー、このー、e、マンって結構切る人もねいると思うんですけど、うん、僕は自分が最速リーチを目指したいときはこのー、e、マンもすごく大事だって思ってます。はいやっぱりシンプルにね自敗は縦に重ねるしかない数字は2と3。 横になん で, うん基本ですねはいでこれも泣かれたら嫌なイから切りましたんとペイの選択なんですけどね、はいまあ、やっぱりなんとペイでどうせ泣かれるんだったらペイの方が泣いてほしいんですよそうそうそうそうそう、ね、やっぱりなんちゃにポンされてもるよりも、うん、ペーャにポンされるペイをポンされる方が、ま、あのなんシャイ長のツボバン飛ばせ うんでまだマシです、ね そ, ね、そうそうそうそ う, そうこういうのもねすごい地味ですけど皆さん、うん、泣いてほしいはい泣かれたくない方を先に切るっていうのねいや今回のテーマもすごい明確な、うん、また今までと違ったテーマであ本当面白いですねなんかみんな言ってるからっていう気もするんですけどかなりたみ見てくださってるんですね<笑><笑>ここまではっきりおっしゃる方も今までいなかった、うん なるほど、はい、これもペイですです、はい、ああと、南平切っていくデメリット守備力低下あるんですけどまあシャーシャーが2枚ね受け駒があることと、うんうん、やっぱり親なんで多少守備、守備力を落としてもいいっていう判断です、うんはい、どうにかなりますもんね、これだけ他のそうねの守備が効くなら。そう、ねうん、そうそう 今回は全員がかなり普通だと思ったらウーワン出てきましたそうですねあのー、最初の3巡ぐらいは1・九自敗がもう9割以上、はい、まあ数 チ, ュンチャンパ杯出るにしても2・8ぐらいでとどまるのが普通なんですけどそうそうそう3巡以内にね<笑> 3から7の間が出るっていう人はちょっと注目うん、うんまあ、この曲でいうと ウーマン3から7の間の灰が3十目に出たなんちゃと、あとダブトンをね真っ先に切ってきてるペイチャと、この2人が要注目ですね。はいそれは自分にとってのダブトンをあんなに早く切ったとっあ、えっと、ダブトンは親に対して泣かれたら ね, ね嫌な灰なんですけど、うん、それを切ってきている子供っていうのもちょっと要注目ですよね。うんうん、ういいですね。順調ですね。いはいこれで さすがに4面つ作ってくださいンピンそうで1面つずつ3面つあと4面つ目も、はい、まあ酸素周りかパーピン周りかこの辺で2面つかになりそうなんでいよいよイ、e、ーマンの価値が下がりましたねうんここはとんではないんですねそうですねはいさすがにイ、e、ーマンの価値が下がったんでアンパイの方を重視しましょうは 横の手がね、うん、形作れてきました、うん、まあただ、別にこの手ってそこまで自分の手でなんか考えることないんで上下に要注目です、うん、この今の今時間はキムさんはねこうリーチを打つ、うん、それを目標に今回進めています そ, うそうそうそう、なので遠、遠い目もうまんですけど、うま枚目うんまあ、4巡目ぐらいからはねあのそ こ, こまで見なくてもいいかなっていう。 30以内に出るのがちょっと入れと思います、うん、こんにちは手出しスーピンですはい、まあ、やっぱり上下はね要注目ですはいこれでもうあのトン切っちゃいましょうパーピンはまだ早いですね両面が足りてないのでは い, はーいチーピンなんかもねぜひ採用したいんでパーピンくっついても嬉しいですねそうそうそ う, そう、うん、で六チッパの3色なんかもありますします、ね、はい がいいななくなっても嬉しい形です、ね、そうそうそうそ う, うん う, わずまぎりうん、うんまあ、あと考えるのはドラのありかですよねパワーはい、はい、パワ ー,、はい、パードラやっぱりあかなしルールにおいて、はい、表ドラの価値があまりにも高いんですよ表ドラのありかは常にねあの考える癖はつけておいてもらってただただ 分かることは少ないですよ考えたところでわからないんですけど、まね、それでもう無駄な努力によくなるんですけどそれでもドラはね常にどこにあるのかなっていうのは考える癖はつけといてもいいぐらい重要な範囲ですでも考えといて損ないですよねそうですね脳、うん、のその人の脳の容量が許すのであれば<笑>大事、はい、確かにそうですねキャバーオーバーならちょっとやめてくそうそうそうそう<笑>そればっかり考えて自分の手がおろそかになるぐらいならだめなんですけど、はい やっぱりあのあり酸素は手だし本当にね、下茶怖いですよね、順調に進んでる感じがありますよね、うん、あの手に酸素残ってた人がうそくっついても、つもぎりましたと、まあ、そんなかんちゃんはもういらないと、うん、3、号のかんちゃん、関数層ってね、そこそこ重要度高いんですよ、両面変化もあるし。 手配がね、がそう、うん、手配バラバラペンちゃんが残ってたり、孤立杯残ってると、3号のカンちゃんはすごい採用される範囲なんですけど、それ採用しなかったっていうことで、ちょっと注目が、はい、下茶は結構、僕の中では、注目度高いですね。くっつきました、パーピン、はい、じゃあ、あのー<笑>はい、多分7巡目で、結局、一メンツでしたと。はいうんね スタート時おっっししゃってましたもんねーリーチしたかったんですけど、えー、もうほぼ後手だなとこれは後手になってしまったんですか、はい、なので例えば今引いたのがチーピンだったらシャーシャーって落としていきそうなんですけど、はい、それでもちょっと悪、うん、怖いなっていう感じなんですけどーチーピンじゃなくて9ピンでしたと、うん、これはもうね9割以上は先制リーチ受けた後手 踏みそうです。なのでシャワーだけは残したいです。切らない。はい。なので酸層になりますね。あのー、ターツオーバーなんですよ、うん。はい。ペンちゃんを払うはないんですか？ないですね。やっぱり、えー、自分の手の伸びが三と一あると、三と一で進行すると、まあ酸層もすでに一枚出てる。はい。はい ちょっとね有効配が少なくなるんですよねあ直ちに三層三層って並べるわけではないんですけど三層、うん、1枚切った後、まあすぐね両面に変化してくれたらいいなとも思いながらこの変化を見るために一枚ほぐしてってことですねうんそうですねまあでもそそそそうそうそうそう。三統一の時はやっぱり2統一に減らしましょうは い, はいこうしとけばいって進んだ時の形安定しますよね 次、まあ、リャン一番埋まりやすい2面が入りましたとじゃあもう一回3層切ったまあ手配すべてが機能してるいいシャンテンになると2層でも数層でも嬉しいですね早く引きたいだから2層数層早く引きたいですね<笑>早く引かないともう切っちゃいますもうこれでちょっと最後のうま来きましたねはいこれは、えー、これいいんち比較的そえそうそうそ う, そうあのー、4面詰めがねこの手って不確定ですそうなんです はーい、まあ三面詰めも怪しいな、まあ、一面図、二面図だけ、絶対もう。一軍ですね、ここは、で。一軍と。一面詰め、二面詰め、三面詰めが、でもさすがにこの辺が。あのカンちゃんちゃんぽん系、とはいえ、両面変化も強い、まあこ、ここが三面詰めの、はい。 4面詰めがペンちゃんが不服なんで<笑>、はい、酸素かウーワンに、ね、くっつけ前順まではね1枚ほぐしたけどリアンソスーソー引きたかったじ ゃ, あじゃあこの酸素はくっつきの灰として見てます、うん、ウーワン持ってきましたあこれもくっつきの灰としてみようかなとどっちがくっつきの灰として優秀かリアンソスーソーの引きやすさスーワンローワンの引きやすさでいうとやっぱりウーワンがね2人が切ってるんで、うん、スーワンローワンの方が強いかなというふうにね ありますこれですね。一三走切る理由になる。そうですね。どっちも取ったくはちょっと欲張りすぎですか。そうですね。どっちも取るならペンちゃん落としとか、うん、マーシャ落としとかになるんですけど。シャワーもったいないです、ね。そうあの怖いんですよ。うん、もう基本やっぱり後点になりそうなんで、うんえー、一手でリーチを打てるそのパーツをの三走よりはペンちゃんが優位になってる順目っていう一手でリーチが打てるっていうのとシャワー安パイでね。 おおもう予定通りですよねこういう自分の目からウーワンが4枚見えてる時のスーワンローワン本当にねよく引くんで、うん、視聴者の方もねこういうあこのウーワンってもう誰も使ってないんだっていう範囲はお宝だと思ってる、うん。こういうのねのよく引くんでうんそうってことはこれでもうペンチャン落としましょうはいは い, のい、はい、あのー リーチを来る前に全員無筋のパーピンを真っ先に切っときましょう、うん、はいおおポンが入った下ちゃんリアンソを手出しでしたからねそうなんですよ三、ね、層リアンソーって両ンあれ切ってるぞみたいなはい悪くないはずのいい数層をね、はい、そして考えてシャアが出てきたこれはもうかなり本一ですねですこれ本 一, 本一まあピンズかなり寄せてますよねーおー、はい、ペーにもポンの声 あの分かりやすい2つ目の風呂はい両面よりもシャーをね大事にしてた時点でもう本一でしょうねそして2枚切のチュンが出てきました、うんはい まあ五分五分ぐらいかな。まずあの見えてないシャーから先に打ち出してるんですよ、ね。はい、あのー、知ってるね。えー、<笑><笑>るやってる、ね、そうだよね。あのー、はい、形が整ってるんですよ。可能性が高いです、ねはい。あのー、現代現代麻雀のブームで遠い仕掛けもよくする。っていう時代になっちゃったせいで。はいえー、バラバラの通風呂でもまだバラバラっていう人います。 でも、そういう人はバラバラだとターツが足りてないので、ションパイのシャアは重ねたくて残すんですよね、それをしてない、シャアは重ならなくてもいいよと、うん、じゃあもう形が整ってますね、<笑>はいやばいですかね、じゃあ最悪、<笑>やばいですね、<笑>それを踏まえて、キムさんはどうしていくか。テンパってる可能性が7割 <笑>うんまあでもまあ五分五分ぐらいかなって言ってましたーでねー、はい、パー9ピン落とし予定だったんですけどチ下茶のせいでーピン切りづらくなっちゃいましたーー、はい、でもチート率のいいになりましたねそうあのー、今が例えばもうすでにトップ目3万5000以上のトップ目だともうこのキューピンはね完全に切る候補から外れるんですけど今まだ全然 これから頑張らないといけない立場なんでキューピンはまず切る候補には入ります、うん、ただまず何を考えるかというと9、えー、ーピン残すといよいよチートイツ限定になっちゃいそうなんですよね可能性が高くなりますね9ーピンー切りたいでん、ねうんんね、あと で, で切ってポンロンの可能性がどのぐらいあるのかなとどうですかポン、うん、まあ 5巡目のキューピンにはポンをしてなかった今、キューピン当たるならほぼシャンポンなんでしょうけどうーん、5巡目のキューピンポンしてただ、その後キューピンをポンしなかった5巡目時点ではまだ酸素とか量素とかも手に残っててそうだ手足たくさんましたうんバラバラ、そこまで本一本一してなかった可能性もあるんで5巡目のキューピンポンしないけど今はシャンポン系でロンの可能性は、まあ、あるはありますね。 じゃあ当たったとして、まあ、これまた何点なのかなんですけど、上のと こ, ろはい、杯をこういう時は、本一の打点を読むと、はい、じゃあまずをかん、役杯とドラを考えます、うん、ドラ色じゃない、じゃあ、役杯が、うん、白が残ってますね、うん、トンとナンは枯れてる、ハツとチュンも枯れてる、白だけ残ってると。うんうん もしがなかったらなかったら本一のみなんですけどただ今回ポンポンになっちゃったんで、はい、トイトイの可能性もあると。が、うん、それらを総合的に判断するとちょっとい<笑>本当は1とかが入って。 れてるとうもうやすいんです、ね、当たれよって言って<笑>行きやすいですシャンポンで打ってもよしです マ, マックス白本一の三半なんで、ね、残給でそれはかなり行きやすいこれが赤アりと赤梨で全然違うとこなんですよ赤アりだと白本一赤っていう8000がある行きづらくなるの赤梨は地位されてるとめちゃくちゃ行きやすい<笑>残酷ならいいでも総合的に判断すると、はい、キムさんの判断はどちらですか 3ピンも追い打たないといけないかもしれないからやめます一旦やめましょう親を離さない宣言してキムさんがはい一度渋々結局9ピン切りました次もう1回通ったとしても3ピンかウピンもう1回勝負しないといけないんでうんもう2枚勝負になるんですよねそれはね、うん、やめるとなると何ですか チーつしかなくなるんで2枚切れの牌がねあっチーワンだそうですねはいそこよかったんですけどね景色いいんですけどね最後のチーワいそうなんですけどねまあね2枚切れはねさすがにしょうがないかなとじゃあ問いつてでもしできた場合はいくかもとですねテンでの勝負は話は別です見合います、はい イーシャンテンでの勝負がねかなり微妙ななんですよでもかなりもう最悪の問い手も踏まえて下茶の手は危険だということです、ねうん、多分ね、でも貼ってないも全然あるんですけど、うん、結局、貼ってない論はなかったとしてもポーンされても結局ね自分がイーシャンテン相手は天敗ので、うん、めくり合うのも相当不利なんですよ。確かにそうですね 店ンンだとね、なんかメンツでリャンシャン店だとなかなかね、転売者には向かいづらいです。いやー、あーもう最悪ですよね。ただ、あのーうん、トイトイの復活が、あそうかう、もう。 359がもうこれ全部打てなくなっちゃったんですけどまあねああとりあえずパスを切りますけどすとい次チャーだったりチーソーだったり出たらどうするんですかねう右腕がないですからねこれねで存在感出しとくはありますえどどういういこことですか結局これどれか、はい うわ ト, イトイメンが3品を切ってきた。やべえなでも通せるぞうん自分もちょっと良くなった<笑>やばいですよねトいめんこれはだいぶやばいですねでドラじゃあ下茶がピンズに染めてるとしたらもうドラはトいめんでしょうね、はい、パワーはあっちですか、うん、あの3品が相当強烈ですね、うんで もうちょっとね、はい、もうしゃべりたいことが山ほどあるまず、前順パスを切った時点であと自分だいぶ後手になりました、パスを切りの瞬間、うん、それでもなお自分の価値を高めようと思うとあとはあのー、せめて失点を減らしたいと。はい、はい 自分の存在感まず出したいんですよ、親が脳天脳天襲バンバン出しちゃうと、あの子供はね本当に楽になって、好き勝手りますね、簡単にね、うん、2件転売3件転売取られて3000点払うとかにもなりかねない、まっすぐ打たれたら全然積もられることもある、親かぶりで4000とか払う未来も見えてくるんで、もう、パッソリリの時点ではだいぶ死んだ手なんですけど、それでも存在感出して、あわよくば、 ここはもう降りないかなと、なんちゃは降りないとは思うんですよ、シャーチャペーチャにはせめて死んでほしいから、シャーチーソロンあたりは、ポンして、存在感出して、ウーワンウーワンとかして、なるほど、手配はもう、実は死んでるんだけど、あのやる気を見せるんですねお、親もやる気だよっていうのは、<笑>俺、降りてねえしみたいな、そ う, そうそうそう、なるほど見せようかなって、それが仕掛けになるわけですね。 思った瞬間に三品をされたんで、いや あ, しゃあの<笑>存在感出しに行くと、下手したら気がするなって、<笑>今こんなに切れ味の中でキムさん、はい、久々に見ました、ね、しゃべりの、<笑>どうします、それも踏まえるとこうあのですねー、やろうと思ってたこと、できますでじゃあ、トイメンのケアもしないといけなくなりました。はい、まあ、今品合わせる 論がないん で,、ね、絶, いで絶好のタイミングなんですけど下茶がまだ農天の可能性もあって、うん、地位されるのが本当に嫌なんですよもし農天だった場合には農天に引きずり込んでもいいなって思うんですよね一応、うん、3品切らないんですかうーんで決断しないといけないんですけど、まあ、やっぱりこれ3品切ったところで 3ピン切りウーマンウーマンといつ落としの K 点があるかそう形式テンパ ポ,、ね、ポありますねでも形式テンパイの可能性がパーピンがまずほぼ埋まらないのでシャーチーソローワンのポンかスーチーワン引き戻し か,、はい、か可能性が低いせめてここがね両面で残ってたりとか、うん いましたね、うそうですねあじゃあこれはもうちょっと、ね、3品切り保留します、はい、3品切り保留したせいで下茶に切り遅れてもよしとしますもう下茶が1回照らし入るともう打てなくなっちゃうんでつもじってる間は論はないので打てるんですけど保留残して将来切れなくなるの覚悟でウーマン切っときましょうかは い, はい いやーこの一巡ごとへの心境までかなり教えてくださるのはこれレアですね、<笑>キムさん。手出しが入りました、三品。三品、これは断定はできないんですけど、はい、ちょっと受けた可能性もありますよね、おそれほどあのシャーチャーの三品が強い牌なんですよ、あのし下茶から見ても、ん ドラはシャーチャーなのかなって思ったはずなんで、うん、ドラ持ってない法律だとすればねシャーチャーがかなり怖いのはもう間違いないんで、うんうんうん、受けた可能性もありますただもちろん普通にナチュラルに進んだだけの可能性もありますけど、うん、普通に今ので先輩の可能性も十分にあ あ, あ, ありますうーん<笑>まあいやイー、e、シャンテンからイ、e、ーシャンテンの可能性も断定はとにかくできないですね、うん、ただとりあえず僕に嬉しいのは、うん、3品がシモチャに対して持てるようになったのがすごく嬉しいですね もうこれ、いいねなんとなくテンパイできるかな、ね、テンパイできますね、これは、えあ、これ、テンパイできるんですか、このもう最高ですね、テンパイ見えましたね、さっきまでつらいつらい打ったのに、はい、ね、しかも、最高です、ね、で 最, 最, <笑>最高、ローワン、もといめに打てるようになったんで、本当だ、しかも最後のはまだいそう、はい、これ、最高のツモしましたね、降りてもね、使える範だしね、あのーうーピうー、ピンポンはちょっと、あ, あ 戦争いつもチートイツドラドラやはりドラはあそこだった2000、4 0 0千2100、4100の積も上がりはーいさあでは皆さん手配を開けてください今ウーピンポン少し悩まれてましたねパーピンがね、はいうん、ないですもんね、うん、さあこのような形、うん、トイトイの変化高いなるほどねー、うん、まあやっぱり白はあっ で遠い遠いていとっもともとイースーピンハクだったんですねうん、うん、でも最悪なパターンありましたね全員天杯の一人あったね一<笑>人の点あったね危 な, 危ない危ないいやでもね漫ン親かぶりはやっぱり嫌ですうはいウーピンポンして粘る手がちょっと出たんですよ ね, すねーうーウうーピンポンして ねまんずはどっちも切れるでも結局、ね、キューピンが切れるんですかね、うん、ーピン切るコースが、うん 出, ね、出てきてしまうのでスルーしたんですけど、うん、いやでも今回はかなりこう揺れを動く、うん、キムさんの<笑>感情が<笑>そうかなり色濃く出た一曲となりました、はい、やっぱり終盤はいろいろ考えることが多いので、はい、そして悲しいことに親っかおり4戦、ね、担当です、はい でもこれはという面シャーチャーがうまく打ちましたよね、はい、ドラー統一生かして三ピンを勝負して上がりやすい数層に出まったんでねあれ弱気だとね三ピン短期になって、ね、しまうと思うんで素晴らしいですね、はい、はい。さあというわけで親は一度亡くなってしまいましたがこれからねはい。頑張っていきましょうまだまだここからです、はい、はい。ご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに